みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の拓澤でございます。続、初めてのアコギの動画の2本目ということで、さっきは楽譜を集めるという話をさせていただきましたけれども、この動画ではもうちょっと実践的にストロークの種類という話をさせていただこうかなと思います。さっきの動画で、まあ、いろいろ楽譜を集めて、曲を選定して、左手の押さのえるべきコードを割り出したのはいいんだけれども、右手はどうしたらいいなだと迷った方、結構多いかと思います。 普通に楽譜をいろいろ見てても、ね、右手のストロークってどうしたらいいんだろうかと迷った方がすごく多いかと思うんですけれども、まあ、この動画でいろいろこう参考にしていただけたらうれしいなという感じでございます。とりあえず、9個のストロークを紹介させていただこうかなと思います。よかったらメモとかしながら参考にしてみていただけるとうれしいなという感じです。で、ああごめんなさい。あと、ちょっと一つ前提がありまして、あの大前提というか、一つありまして、覚えておいてほしいことがありまして、 この曲にはこのストロークじゃなきゃダメだとか、この曲はこのストロークじゃなければいけないといったなんかこう正解というのはまずないんですよ。あのこういったらあれかもしれないんですけれども、なんとなくそれっぽければそれで正解なんです。なんとなくそれっぽければいいんです。なので、なんかこれで合ってるのかみたいな感じでこう迷ったりするかもしれないんですけれども、自分で聴いてなんかそれっぽく聞こえたらそれで OK というマインドを持っておいてくださいませ。それっぽく聴いていきましょう。ではでは、まず1つ目のストローク。 すごくシンプルにまず、パーンと伸ばすパターンって感じでしょうか。まあ、実際よくあるんですけれども、その、なんか伸ばすパターンって感じですね。うん、コーードとつ、ベーンと 左手はずっと G コードでやってみましょうか。4つずつ伸ばしていきます。4カウントで、ワン、ツー、スリー、フォー、ガン !2、3、4、ガン !2、3、4、ン, 4ンこんな感じです。これは超簡単ですね。それで、もう少し音数を増やしていくとすると、すごいシンプルですけれども、こういうパターンもあります。ターン、ターンと。こんな感じ。 four <音楽>。こんなパターン。でもうちょっと音数を増やしていくとすると、この辺からちょっと複雑になってきますね。こんなパターン。読み方としては、たん、たか、たん、たか。」 ちょっとストロークも書いておきましょうか。このカクカクッとしたやつがダウンストロークで、チょチョンってやつがアップストロークです。なので、この場合だったらダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップっていう感じですね。やってみましょう。<音楽><音楽> G コードにしてやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。 どうでしたでしょうか。なんとなくできますでしょうか。ストロークをするときは指でやってもいいですし、エピックを使ってやってもいいです。その辺はみ、ま、な、あ、さんのお好きなスタイルでやってみてくださいませ。どんどん続きま し, いきましょう。次、4番。タンタタタタタタこれは前回の初めてのなこぎという動画の中でやっているリズムだと思います。こんなリズム。 言葉で表すと、タンタカーカータカタンタカカタカタンタカータカストロークはダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップって感じです。<笑>ここでアップが連続するのがすげえポイントでございます。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。 すごくよく使うリズムなので、ぜひ覚えておいてくださいませ。とりあえず、ここまでが8分音符の種類という感じですね。ちょっと4つほど、えー、と紹介させていただきましたけれども、ちょっと聞き取れなかったところとかあったら、ビデオを巻き戻したりとかして、なんかメモを取ったりとかして覚えておいてくださいませ。その次、行ってみます。パターン5。えー、とこんな感じかな。 言葉で表すとしたら、ターンタンタカ。ターンタンタカという感じです。最初のこのターンが伸びていて、その後ろにタンタカとちょっと細かくいくと、ストロークとしてはダウン、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、ダウン、ウンウンアップと、ここで繰り返すわけですね。こことここは同じです。いってみましょう。ワ 二、ゥ ー, ー, ー, ーこんな感じです。えー、次のストロークを見てみましょうか。6番目。これにちょっと音が。 プラスされます、えー。タンタンタンタカですねでここは一緒タ ン, タンタンタカダウンダウンダウンダウンダウアップこんなリズムですでこことここは一緒ですやってみましょう G コードにしていきますワンツースリーフォー こんな感じです。これができれば、まあ、そんなに難しくないですよね。結構ちょろくできたかと思います。どんどん次いきます。次七7番目。たんたんたんたかかたんたんたか。タンタンタンタカ いいいいいいいこんな感じ、こんな感じ。タンタンタンタカーカータンタンタカストロークはダウンダウンダウンダウンアップアップダウンダウンダウ ン, ダウンアップここでアップが連続するのが大きなポイント。 でございます。ちょっとこの辺難しいかもしれないです。もうちょっとやってみましょうか。7番目のスロークいってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じのリズムです。ちょっと いきなりやると、うおってなるかと思うんですけれども、<笑><笑>ちょっとメモとかを取ったりとかしても<笑>ひたすら繰り返してやってみてくださいませ。これが7番目のリズムです。で、あと2個、8個目と9個目を紹介させていただきたいんですけれども、とりあえずババ バ, バッとやってみます。<笑><笑>細かい説明はちょっと後ほど。とりあえず9個のパターンをまず紹介させていただこうかなと思って。8個目のパターンは。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 で、こっちは一緒やってみましょう行きます。<音>ワンツースリーフォー<音>というのはリズムです あこれ、さっきやったの弱めのリズムとほぼ一緒なんですよ。弱めのリズムがめっちゃ速くなると、この8番のリズムになるという感じでございます。ちょっと難しいかもしれませんけれども、頑張ってやってみてくださいませ。最後、9番目のリズム。タンタカタカタンタカタンタ カ, タンタカ。あれちょっと違う。ここか ホッホッホッホッホッこうですタンタカタカタンタカ タ, タカタンタ カ, タンタカストロークを書くとするとダウンダウンアップダウンアップダウンダウンアップダウンアップダウンダウンアップタンプタカタカタンタカタカタ こんな感じのパターンです。ちょっとやってみましょうか。<ペー>ワン、ツー、スリー、フォ ー, <ペ>ー。こんな感じのリズムでございます。タンタカタカタン、タカタカタンタカ。 まあ、こんな感じで、今、1から9個まで、9まで9つのストロークを紹介させていただいたわけなんですけれども、どれかしらのパターンが当てはまります。あの本当に大げさではなく、何かしら の, この今9個紹介した中のどれかしらのパターンがの皆さんがコピーしようとしている曲に当てはまると思います。なので、ちょっと、ね、あのいろいろ手間ではあるんですけれども、これかな、これかなみたいな感じで、しっくりくるものをこの9つの中から探してみてくださいませ。 ただ、ちょっとこの中で紹介できていないのが、シャッフルというものとバウンスというリズムに関してなんですけれども、基本的な考え方は一緒なんですけれども、音符の構造が違うという か, いうか、いうか概念が違うというか、そもそもその根本が違ったりとかするリズムなんですよ。考え方は一緒なんですけれども、その辺は以前僕がバウンスとシャッフルみたいな動画を出しているので、ちょっとそちらを参考にしていただいて、そこでそのリズムの基礎みたいなのがつかめれば、 この9つの中からやっぱり応用が弾かせられるかと思います。そんな感じで、ちょっと今9つババーバッとやってみましたけれども、まあ、メモとか取ったりとか、ビデオを巻き戻したりとかして、ちょっと練習をして、それぞれうまく弾けるように練習をしてみてくださいませ。それで、みなさんが練習する曲、えー、弾きたいなと思った曲にこの9つの中からどれかを当てはめればなんかいい具合になったりとかすると思いますので、ちょっとチャレンジをしてみてください。まあ、もちろん<笑>・・ 100曲中、100曲はこの中に当てはまるというわけではないんですけれども、100曲あったら90曲はこの中から当てはまると思います。いろいろ手間がかかるんですけれども、チャレンジをしてみてくださいませ。それが今回の動画のストロークの種類というお話でございました。その次の3つ目の最後の動画では、シンコペーションというテクニックについてお話をさせていただこうかなと思います。そちらもよければぜひ参考にしてみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いしましょう。さようなら ハハハハハハ